て, てくれた。待っててくれた。ただいま。うんどこ見て。<笑>ただいま。う<笑>ん た, <い>、ま、<笑>ただいま。レオも待っててくれた。<笑>うんただいま。 今日はこっちの部屋で寝ようねみんなでねナな寝よう<笑>寝ようすごい今日みんなで寝るんでしょ奈々ちゃんこっちで珍しくどうなるかなどうなるかな えー、かん、えー、二段ベッドの上な な, 寝ような、ね、おっや、ね、<笑>お前あと30分寝かせろ。 <笑>ほんまやねもう苦肉の策や<笑>これでどうするかやなこの二人が7はな手かからんのになあり、うん、なく今日はこっちで寝、ね、ぬするよみんなで寂しくないね <笑>ごごんんん、いな段ッゃ回<笑>ネオ2回ししてネオ君ごロンしてレオゴ ロ, ン, は<笑>オロンできる 下の音が気になってガロんできる<笑>近隣さんの苦<笑>情<笑><く><笑><除>案件<笑>敏感ですめ<笑>んどくさっぽ下 の, 下の人がうるさいんですけどってクレーム入るやつやな、うん、振動騒音問題なうんやっぱ問題大きいな奈々ちゃんは大丈夫奈々<笑>ちゃん大丈夫ですか かわい い, い、はい、お疲れさまでした。<音声>えー お<笑>うおいこくぞ。 な<笑>なるほど。<笑> 適応 よ, よなあななってなな、うん、ちゃんお手手で遊んでんのと前足すごいね上手や ね, 手でねお手手 で, でちょいちょいして、ね、うんお手手 で, でちょいちょいってしごらん<笑>あれ明日雨かな<笑> <咳>やってごらん出 て, て, てちょいちょいしてうんあんちょうう上 手, 上手うんうんやって今ここに。 のことるかマスカドでどうなったどうなったおもろい。<笑> 落ちちゃっねえ肉で肉であれ下手くそ遊び下手かおおよし 投げたら一人で遊ぶから犬みたいやよなあ、どこ行った見失った見失った お, おもむろに見失いました今これちゃうね <笑>これちゃうねん、パパ。見てるやん、これ。パパの顔見てる。違う ね, ねさっきのどこ行った、なんてんの。ち<笑>ゃうのうんって言って。あるここに。 なちそれでも元野球部かっていけるわ<笑>そうた<笑>よいしょ。 打ちふちたね、多分はーい残念